このの地球の持つエネルギーライフスピリットをめぐり6500万年前壮絶な戦いが行われたそれは星々の命を食らうデスイーターと地球を守るためにアースクリスタルの力を得た恐竜たちダイノソルジャーとの戦いだデスイーターは地球にできるライフスピリット放出のあらスピリットストローを狙ってやってくるそして6500万年後 南極にスピリットストローが出現したデスイーターの資料ダイモンリューブはその上空でライフスピリット吸収装置を作動大量のエネルギーを吸収した大のソルジャーたちはそれを止めるために戦ったがデスイーターの群れは限りがなかったところが戦いそのものにこだわるグガのドラゴンはダイモンリューブのやり方を気に入らずライフスピリット吸収装置を止めてしまった 南極の戦いはしばらく続いたが今度はダイモンリュウグが怒りライフスプリット吸収装置を 200% の出力で可能ライフスプリットの流れは完全に乱れ暴走したそして南極は大爆発を起こしこの爆発で戦場にいたものは全て吹き飛ばされたダイノサーベルとダイノプテラは宇宙へ飛び出し衛星軌道に乗り身動きが取れなくなった ダイのマンモスとダイノトリケラは遠い大陸の雪山に激突雪崩の中に消えたダイノステロは亀裂に落ち地中深く閉じ込められたダイノブラキオとダイノティラノは海に投げ出され津波にのまれ消えたまたこのエネルギーの暴走でライフスピリットは後にスピリットドロップと呼ばれるようになる球場のエネルギー体となり地球の表面に散らばった ダイモンリューグは既に吸収したライフスピリットと自らのダークエナジーを融合させダーククリスタルを完成シャドウウォリアーを作り地球壊滅作戦に乗り出した。 オリブラエドスみんなどこへとされた分からん気配もないライフスピリットはヤツらの餌になっちまうだがうまくいけば 骨ああ、ま、ああに帰れああ 大丈夫かくそうヤらなぜこの宇宙で自由に動けるんだ大丈夫だ今ので軌道がずれた俺たちも地球へ落ちていくぜ<音声>みなげるぜ力が あいつが目を覚ますのマジかセントロス、うん、兄ち者は目覚めていぬようじゃんあれは<笑>イラノ殿おおイラノ殿俺に帰れえ今なんと うわ違うティラノ殿ではないダイモンリュウグの手のものだならば切って捨てるまでケラトプス三兄弟次男ダイノカスモス同じ子三男ダイノセントロスいざ覚悟 すスマス力のみに任せふるは邪険なり何事トリケラトンカスも入断するな奴らすべて影なるやから。 because 手配はない一体どんな強敵が？何をどうやらこいつらに関係ありそうだなああ、ただの天使野郎じゃなさそうだおりゃあ何の真似だこりゃあに変 え, えきにれ見えろここが俺に任せろ お前は先を急い。ああ、そうするぜダイノゾーン。シャドウウォリアーたちが。大のソルジャーを潰すため、地球に迷い。 しかし彼らもダイノソルジャーと同じように元は地球の生き物たちであるしかもダーククリスタルの力とともに地球のライフスプリットも大量に持っているため下手をすると武器によってはダイノソルジャーたちのパワーをも上回ってしまうのだシャドウ・キラノの暗黒ペンダークスラッシャーシャドウ・ブラキオのダークアックスともにパワーでは明らかに上だシャドウ・ステゴのダークボーンは暗黒パワーで敵にダメージを与え シャドウ・ポリケラはダーク・ダガーをクロスさせ暗黒パワーを集中させるシャドウ・マンモスのダーク・タスク・スピアはダイノ・マンモスよりも強い霊気を起こすシャドウ・サーベルのダーク・ウィップ一つ一つの節にはダーク・エナジーが詰まっているシャドウ・プテラのダーク・グーメランは直接敵を叩きダメージを与えることもできるそのやり方はどうもかつ残酷だそう彼らの最大の武器は 敵を破壊することしか考えない人情のかけらもない残忍さんなのだでは新しく目覚めたケラトプス三兄弟たちはどうだろうこれがダイノカスモスの元の恐竜カスモサウルスだ体長6メートルぐらい体重2 5トントリケラトプスよりも圧倒的に大きい襟飾りと目の上の2本の角が特徴だったダイノカスモスは その襟飾りと角がさらに巨大化している強度は100倍にもなる走る速度は30倍ケラトプス3兄弟で最も俊足だダイノセントロスの元になるセントロサウルスは逆に鼻の上に1本だけ伸びた長い角が特徴だ体長は 6.1 メートル体重は 2.7 トンだダイノセントロスはカスモスほどのスピードはないが持久力のある兄弟一のマラソンランナーだ ススモスとは双子の弟になるそしてこれがまだ姿を見せの兄ダイノステラスの元の恐竜スティラコサウスだ襟から突き出たスパイクが特徴だ本来5 5メートルぐらいの恐竜だがダイノステラスの体長は1 0メートルを超すそして元の恐竜たちがそうであったようにケラトプス3兄弟は硬い兄弟愛で結ばれている3兄弟は3人揃った時 とてつもないパワーを発揮するシャドウウォリアーの攻撃に砕かれてしまった剣だがまだ実は秘めたる力があるのだしかしアニス・テラスの出現までカスモスとセントロスは無事でいられるのだろうかそしてちりぢりバラバラになってしまった大のソルジャーたちはカスモスとセントロスを助けに行くことができるのだろうか う, ぞうーセトロス れ, れにかえる。 発ディナの殿セントロスか現れた骨にれ骨に帰るのはお前たちだ ま・チェッこがお前の眠るバ所だるぞまた眠るには早すぎずチェ まだ寝てやろ<笑>うドラゴン見つけたぞまだ眠っていたかこれ何する気だこうするんで何ライフスピリット一体どういうつもりだそわねえと勝負にならねえからな 兄ニジャー だおっお前の相手はこっとん で, <笑>でもないヤツがいるじゃないか やり方汚えぜこれでやっと互角に戦えるついにケラトプス3兄弟がそろい伝説の大賢者トリブレードスが復活したギガのドラゴンは互角といったがまだシャドウウォリアーの数は多いそして苦戦を続けるダイノブラキシャドウウォリアーのパワーはそれほど強いのだダイノサーベルとダイノプテラ今ようやく大気圏に突入した そして大のトリケラと大のマンモスはみんなを助けに行けるのか今再び地球史上最強最大の戦いが始まろうとしていた。 ツイーターから地球を守る俺たちダイノソルジャーを応援してくれ行くぞギガのドラゴン好き勝手にはさせないぞ復活ダイノソルジャーダイノゾーンシリーズダイノティラノについているもう一本のビデオも必ず見てくれこれがなるぜ ダイノソルジャーだ俺が最強の戦士だ地球のライフスピリットは今度こそお願いいただいてくれるわ逆襲ギガのドラゴンダイノゾーンシリーズ「ギガノドラゴン」についているもう一本のビデオも必ず見ろよ 骨が鳴るぜますます広がるダイノゾーンワールドこんなにダイノソルジャーは勢ぞろいしただが悪のシャドウウォリアーやギガのドラゴンが地球のライフスピリットを狙っている今目覚めたケラトプス3兄弟その合体型トリブレイロスも加わり地球を守る戦いはさらに熱くなってきたそしてまた新たな仲間がやってくる 頭突きが得意技、ソードサウルス水中自由自在、シールドサウルス鋭い尾が回転、ドリルサウルスしかし不気味なナイトウイングが彼らの前に立ちふさがるのださあ、次のビデオも期待してくれ CG ビデオ第4弾、強烈ダイドアームズ、これが鳴るぜ